ここまではですね、配列の値を全部取り出す、参照するというレーラーだったんですけども、えー、A の間目には、値を入れることもできるので、書き換えることもできるす、えー。そのような例、えーまあ、として、じゃあ、各要素を絶対値にするっていうのを見てみましょう。def, abs array A ですけども、a.1 インデックス 2i の、もしも A の間目がマイナスだったらば、 マイナス AI を AI に入れ直します。マイナスの数がプラスに変わるわけですね。えー、動かしてみましょう。A イコール、1、マイナス5、3、マイナス4、マイナス8。そうすると、A の中で、この3つはマイナスですよね。で、アブスアレイの A。そうすると、えー、1、5、3、4、8。マイナスのままプラスになった。 これがこの例題です。このメソッドは今までと違っているんですね。結果は、まあなんかたまたま帰るものはあるんですけども、基本的に渡された配列を書き換える。だから、あるメソッドを呼ぶと、呼んだ時に配列を渡すと、この中の何かしらかを書き換えることで結果を作り出す。という形の機能になっています。これがちょっと今までと違っているので、 注意してくださいでは、演習6、書き換えの練習です。で、角の配列を置くとり、すべての値を1ずつ増やす。B は、角の配列を置くとり、プラスの要素だけ1ずつ増やす。C はですね、長さの偶数の配列を置くとり、前半と後半を入れ替える。例えば、1、2、3、4だったらそれを、3、4、1、2に取り替えるわけだ。 では、数の配列を置くとり小さい順に並べる。例えば4、4151だったら1、14511にする。だんだん難しくなってきましたけども、考えてみてください。演習なら、素数列挙。素数列挙すね、配列を使うと高速にできる可能性がある。次の2つの方針を、まあ、お見せしますので、これらを使ったものを作ってみましょうというのが演習なんです。 まず A はですね、素数は値の大きいとか、まばらにいかなので、これまでに見つかった素数を配列に覚えておいて、新たな素数の候補をチェックするときに、これまでに見つかった素数全部で割ってみて割り切れなければ素数というふうにすれば、えー、チェックする数がふくらになる。どうでしょうか、えー。別の考え方として、これはエラートステネスの古いというんですけども、N マンの素数を出すのに、えー、次の方法を用いると。 配列を用意し て, てんこれ全部 ES、えー、を入れるんですよ。で、最初の素数は こ, こに2ですよね。2が素数だと思ったら、2の倍数を全部ペケにします。2を入れてで、この先、3はペケにしませんでしたから、3は素数ですよね。3は素数ですから、3を素数だと分かったら、今度は3の倍数を全部ペケにします。次探していくと、今度は、 5はまだぺけになと、5は素数ですよね。5を打ち出した後、5の倍数を全部ぺけにします、えー。こういうふうにして、えー、素数が見つかるごとにその倍数を範囲から家に書き換えてしまうことで、次に探していって見つかった時の範囲のものは割り切れてない素数だ。というのを次々に探していくというのが、えー、このやり方です、えー。よかったらやってみてください。は自由課題で、 配列を使った面白いと思うプログラムを作りなさい。で、3円は、ね、演習1または演習5から6で動かしたプログラムを、え、バカ。で、次回までの課題は、全部の中から一つ以上や配列は非常に重要なので、配列の内容を含めることをぜひやってみてください。で、プログラムは必要な 説明は必要です。実行例も必要です。だから、報告と考察を必ず書いてください。いかがですか